パンさあ今日は焼肉焼肉丼食べますあとはみ噌汁とか玉ねぎとかあるんですけども食べていきたいと思いますで懐かしい濃い味これねアルコール度数が低いんですけどもうまいです ー う, ーいただきますうんうま、ん、っ、うんうん もう少しでもすげえへんまいと。うまい。ちゅうりもうまい。<笑><笑>こらでね。 ペットショップ見に行ったんですよ。かわいい犬がいるかなと思って行ったんですけどね。トイプードルの、まだ小さいやつがいましてあ、トイプードルだって言ってね、顔もそこを背負って寝てるんですけども、そのうちパッと起きて、落ちてみたんですよ。そしたらね、あの、吉本の寛平ゃんみたいな顔をしてまして、そっくりだったんですよね。寛平、寛平にめっちゃ似てるなぁ、とか。 言ってたんですけど、今日行ったらね。うん、戻してしまって、見なかったです。トイプードルは、首離さ、か顔してましたね。本当、カンペーショみたいな顔してた。 パイナップルのカットしたやつとかすぐ食べたんですよあの生パイナップルっていうんですかおいしいんですけどそのうちね舌から食べるから血がいっぱい出てきて真っ赤ク感になりましてねこれはやばいぞと思ったんですよああこれは 何だったんだろうねもう怖くて生パイナップルは食べれませんね you <laughs> まああまりやるに出ゃないとおりですけども。<problème> <coworkers> <スーツ> シャワーを浴びせるのが一番失敗しますね。 これでいいかな玉ねぎ玉ねぎに焼き肉を巻いて食べますこれはね僕の人がやってるのを自慢してるんですけどね美味いですうんうん 昔ね、子供の頃にファミレスとかなんかまだまだない時代で、たまに食べに行くかっていう時に近くのドライブインにね、食べに行ってたんですよ。そこは中華料理の店だったのかな。んで、その時はね、ラーメンを頼んだんですよ。うまいな、うまいなと思って食べて、麺全部食べちゃって、汁飲もうと思って、箸でこう、回したんです。そしたらね、 下からゴキブリのこんな味がねふっかーっと浮いてきたんですようわーなんだおやと思ってね早速これこんな貼っちゃんですよっ親父にさたら親父が店長呼んでこんな貼っちゃうでって言ったらその店長はねあんまりピンときてないんですよまさか食べた後にねゴキブリ仕込んだんじゃないかなってそういう顔してましたけど で、分かりましたじゃあ、ラーメンのお題は結構ですからなんてう言うんですよねでラーメンだけの問題じゃないだろうよせっかく食べに来てるのにだれしじゃん、これじゃあどうせ、そんなに全部も差点にしたらいいのにねラーメンだけご気分に入っていたそりゃ、汚いにしますあんまりでしょ 直線というのは絶対国有が出ないというわけにいかないと思うんですけど、極力それを出ないようにね、しなきゃだめだと思うんですけども、彼女はその店をね、つぶりました。やっぱりそういうことはなんか、まあ、何んもあったんでしょうね、客も激減していて、今では排除になってますけどね。 漫画みたいな話でしょラーメンに字がーー入ってるわけで、ね、よくあるサ ー, カーテレモンから食べに髪の毛が入ってるとかねそれでどうしてくれるんだとか言ってこの大金をそもの出して同じようなものを代わりのもの出せるとかいうのねそれがまあよくあるパターンなんですけどもね今回はマジモンですからね今でももうトラウマになってるの思ってますね まあ、あの時のの時はちょっとひかっとたですよ子供心の中にもムカつきましたからね。<音声> うん、うん 最大インパクト強かったなぁ最初はねおおかわいいとか見たんだけどホント寛平ちそっくりなんですよこんな不細工なそういうとは見たことないわって思ったんですけどね13万か15万で売ってましたね買った人いるんだうな愛想、まあ、が良ければね見た目なんて気にしないんですけどもまあ大事にしてくれる飼い主さんのとこに行って幸せにね生きてほしいですよね I'm hungry.、Okay. これがウイルスの抗体接種、情報接種ですね。そうそう、始まりますね。うちの住んでいる地域では、最初からか、ウイが始まるんですよ。確かモデルナの方だと思うんですけどね。もう早速予約して、通常ってほしいんですけどね。本当もう、ギュウウウしますもん。 ついに続けきます。うん。ああ腹いっぱい。うん。馬、うんうんまあ、さん最近の食べ物ですね。たまにはいいでしょう。こういうのもね。腹いっぱいです。 それでは皆さん、コロナウイルス蔓延しますが、どうぞ気をつけてくださいね。それでは、ごちそうさまでした。はい